76.5 腰回しただけでマイナス5センチ定期的に腰って回してますか実は腰回りが硬くなると体幹部が弱ってしまうゆえに筋肉も硬くなって足も痩せないお腹もへこまない姿勢になるんです反り腰や猫背ストレートネックといった姿勢の崩れがどんどん悪化してしまうんです日常的にやらないストレッチやらない動きというのが今の体を根本から変える方法になります 正座した状態で腰を丸めていきましょうお腹を引っ込めながら力を抜く感じですグッとしっかりこの腰の部分をね丸める感じです上半身だけではなく腰から力を抜くだけです 少しずつですバージョンアップしていきます OK です今度は胸を張ったまま同じように腰を丸めます今のは全体的に力を抜きましたが胸を張ったまま胴体部分だけ丸める感じです うまくくできててるか分からなくても筋肉が硬かったら動かないこともありますのでまずはね真似してやっていくことで改善していきます OK です今度は膝立ちですこのまま腰を丸める感じです相撲を見ながらでもいいです 痛かったら全然ね腰の筋肉動かないのでまずはねちょっと引っ張るっていうイメージだけでもいいです後半はね回していきますので少しずつね動いてくるようになりますまずまねしてください OK 今度は膝を開きましょうこのまま腰を大きく 左右に回しますちょっと難しいかもしれないけど体を大きく使ってね動かしてみましょう腰振るのって結構難しいですよねこれもねうまくなってくると筋肉がちゃんと動かせてるってことなんで難しい人ほどね筋肉が動いてないってことです オッケーで今度は片足前に出して腰を右左回します片方で骨盤を立ててるんでこういう骨盤の状態でね腰を振ってますしっかりぐるぐる回しながら右左回してみましょういろんな骨盤の角度でね腰を回したり動かしたりすると やっぱり筋肉がね伸びて使えてくるんで、できればお腹を引っ込めながら、オッケー。次は反対足です。あんまりこういうことしませんよね。これぐらい大事なんですよ。こんな骨盤がね斜めの状態で腰っしてふじませんよね。 右左回す感じですこうやって見ながらやってもねいいですお尻前出す時前ももってちょっと痛いと思うんですけど前ももねストレッチできますのであ動き方分からなかった。オッ OK 今度は足を斜め前これで動かします ししましょう今度は内ももの前一緒にストレッチできたり股関節を開くことでお尻とかね足のラインがね変わってきますんでこう<笑>やらないことをねやることで体が変わりますんで。 斜め前に上げて動かしましょうこっちむいな難しい方があるよっていう人は左右の腰の筋肉どっちか硬い証拠なんでしっかり両方ね同じように動かすとリセットされていきますので私はたまに右の腰が痛いんで右が痛い 腰は全然わかんない。OK。はい、今度はもう一回正座です。このままお尻を前に出して戻る。骨盤を起こす 立てると前ももがね引っ張られるよっていう人はね結構反り腰の状態があるのでしっかりねお尻を前に出して腸腰筋をしっかりねストレッチしましょう足汗にもいいです OK で今度は足を前に出して座って出す ちょっと辛いかもしれないけど、手をついてね、起きっ前に出しげてもいいです。 一番きついかもしれないです。これ乗り越えたらね、楽です後ろ足はね、つま先立ちになってます。後ろ足は結構つらいですよね。ただ、これはスクワットと違って。 体重があんまりかかってないんでなぜ辛いかっていうとストレッチされていたい感じです OK 今度は座りましょう後ろに手をついて腰をね左右に振りましょうお尻をね右左にって床につける感じで足はあんまりね動かないようにお尻だけ動かすす を安定させて左右に体を踏みます。だいぶねお腹のへこんだ姿勢ができてきてます。オッケー。で今度は。 関節も、ね、ストレッチできはいじゃあ最後は立ちましょう立って腰を右左。 回します。まあ右下に回してみると、あんまり皿で、ね、動かす硬さに差がなくなってきてると思います。これでだいぶね、リセットされてるってことです。まあ、ね、大きく回してます。 できるだけ小さく右左回してみますこれで体幹部を安定なげたままで動かしますこれが上手になると体のラインは抜群に良くなる。 体が硬い朝もしくは体が柔らかいお風呂上がりや夜2回行うとめちゃくちゃ効果的ですやってみた方はグッドボタンとコメントで教えてください